先日4月10日に5ヶ月ぶりに武志さんにお会いすることができました YouTube 不思議な武志さんの走れるパーキンソン病が私です私は去年の7月に初めて武志さんにお会いしましたそれから毎月1回武志さんから直接接種を受けることができるように調整し九州から横浜に向かっていましたところがコロナウイルス感染拡大で やむを得ず会議が中止となり、私は11月7日にお会いしたのを最後に、毎日のスカイプがつながることを祈る日々を過ごしてきました。初めてしさんにお会いした時の私の表情は、パーキンソン病特有の仮面用願望、つまり仮面のように表情がなかったと思います。しさんは入りたくないのにパーキングに入れちゃだめだよ。 パーキンソンはパーキングにガッチャンって注射しちゃったから動かないだけなんだよとユーモア、ダジャレ、クスっと笑える雰囲気を作ってくださいました会議の場も和やかになり緊張していた私をリラックスした気持ちにしてくれてセッションが始められました初めてセッションを受けた日もどんどん体が軽くなり最終的に会場内を走ることができたことは忘れられません何が起きたのか 頭と心がついていっててっない感じでした。その頃の私は父と同じ病気であること私の職業が医療者だったこともあり私のエンドステージは転倒骨折寝たきり肺炎症候群肺炎死という天末であると覚悟のような思いでいました「諦めちゃダメ。元に戻ろう戻るまで頑張ろう」 燃しないでどんどん僕を使ってよと声をかけてくださり事実私の症状が好転している上にたけしさんからの言葉は諦めから希望へつながりました8月の2回目に出席した会議ではスタッフさんから美しい人だったんだねと言っていただきました仮面用願望でも心がポジティブに動いていると表情も変わるのだと嬉しく感じました 11月以降スカイプはしていただいていたのですが今年に入ってた頃から ジ, ジストニア症状が厳しくなり杖を使用しないと歩けないそんな腰曲がり状態でしたジストニアとはパーキンソン病の症状の一つです体の筋肉が異常に緊張した結果異常な姿勢や異常な運動を起こす状態で 私の場合は腰の曲がりが顕著になっていました一日過ごした夕方には痛みやしびれで腰を曲げ座り込みキッチンの床でじっと動かないで我慢するそんな時もあったほどです今回仕事の関係からコロナの状況を考えやむなく同行を断念した主人が飛行機の乗り降りの際に車椅子会場をお願いしてくれていましたもちろん 翌日の帰りの便も同じように依頼してくれていました。武しさんのセッションを受け、武し軍団の方々のお力も借りて、腰のしびれや痛みはなくなり、背は入れなくなり、立ち姿勢もずいぶんと良くなりました。驚きと喜びで思わず武しさんに抱きつきたくなるほどでした。翌日、夫の待つ九州へ帰りました。 羽田空港では事前に依頼をしていた車椅子会社は断り杖は畳んでリュックに入れゆっくりと自分一人で歩いて登場することができました出迎えてくれた夫は空港の夜到着ロビーまで杖なしで歩く私を見て驚いていた様子でした不思議だなあだから不思議な竹さんなのよと自宅への車中での夫婦の会話です たけしさん、ありがとうございます。私は元に戻るまで頑張りたいと思っています。きっと多くの方々がたけしさんをお待ちになっていらっしゃると思います。お忙しいとは思いますが、これからもよろしくお願いいたします。